次のース決まりました早くもはい早くもじゃないな や, <笑>やっとかやっとやっと決まりました、うん、でえっとしかも2人決まりました2人はいいっぺんにはいなるほどどうやってだ、ね、俺はねそと 楽しみにしていた方がいい候補上がってたあのリストの中ではあるわけだよねあそこから2人ですおおすごい、ね、今回見事に、うん、なるほどわかりましたあの 言, 言ってみる問題ん、ね、じゃあじゃあまあその全くあのリスト外だったら予想つかないけどあのリストの中 だ, だったらちょっと俺は一応期待しておきますああ了解ですわかりましたで今日はあの第2回目ですけどはい原田に何でも質問人生相談のコーナーでございますはい またあのいつものようにツイッターで質問、人生相談、原田、何でも答えるぞとツイートしたところ、うん、また国内と海外 あ, あれ、ちゃんと人生相談してきた人とか結構いますよあのいるけど俺が回答したの見てるのかな<笑><笑> の, の返事欲しいですね。のいや、まあ、まあ返事はいらないけど見てる、見てないは、まあね、やっぱりね。 うんうんね、だからその後ねまほ、あ、んだったらだからもっと細かいことを聞いてあげたいじゃないですかはいはいはい、うんはそうですよねだから前も言ったけど、まあ、軽々しくそんなにね、うん、答えられないことも多いからゲームのことだったこねう い, ういくらでもあれだけどさでも僕もあの意外だったのは人生相談多いっすよ なんでだろうねあまあちょっとこの子時世っていうのももしかしたらあるのかないし コ, ロコロナ禍は影響してるのかもしれないね、うんうん、本題に入る前にどうせだったらこの場で喋っときますっていうのが一つあります、うん、何でしょうかあのリーク事件があったじゃないですか、ね、リーク数週間前にえ何 鉄拳のエイトがどの方のだっつってあリーあリークじゃなくてあれでそうえ何リークリークを鉄拳の リ, リークですっていうツイートがあったじゃ あ, あリークですというツイートというかえっと海外の掲示板 で, でえっと俺がそのリ、うん、俺はリリークじゃないけどそのなんていうのスポイラー的なあの人だみたいな、うんうん、なんか自称ね自称事情を知ってるみたいな、うん、で えっと、俺雇われてるわけではないと、うん、ただその情報をこう何月の時点までは結構得ていたから俺が知ってることを書くぜみたいですね、うん、ありましたよね。あったあったあって そ, そういうのよくあるんだよ一般論としてもそうだしそれ鉄拳に限らず俺いろんなタイトル関わってるでしょ、うん、あのどのタイトルででもあるんですよ、ねうん。だって本当に鉄拳プロジェクトに関わってる人間だったら、うん、まず公の場でそんなことは書かないですよ 書かないし、うん、で前から言ってるように、えー、と次の時計があるないとかっていう話じゃ全くなく関係なくね、うん、えっ、ー、と俺は毎回さシーズンいくつとかさそういう情報とかちょっとした情報もさ前から言ってるように情報 ABCD にカテゴライズして分けてその中の本当の情報っていうのは組み合わせで構成されてて結構嘘情報入ってるんですよ。うんうんうん 社内でもちょっと間違った情報をつかまされてるっていう言い方変だけどしてる方がいてそのほら今回を漏らしてる本人いるでしょつか、うん、まされてる全く違う情報とかを言ってる可能性があるのよね、うん、俺内容見たけどまあ俺鼻で笑っちゃったけどね。えーえー、<笑>何これ出てるの内容でいやいやあんなの誰でも書けるじゃん、うん、それは別に本当のこと知っては知らないがさ、うん、みんなが期待期待するというかその 見ててて喜ぶよううななななそんんリークなんていののは多分今のところ出てないです、うんうん。ちょっと可哀想なことしたかなと思うのは、うん、そのそういう根も葉もない噂をね言われてあのもしあなたがそう逆の立場だったらどう思うっていうことを、まあ、返しちゃったがゆえに、うんうん、あのそれを攻撃する人いるわけじゃないですか、うん、その言っちゃった人、うん、だから そ, そ, あそういうふうな事態になっちゃうからどうしても俺フォロワーが割れそこそこいるもんで。うん あれちょっと、うん、もうちょっと返信の仕方を考えてあげた方が良かったなと思うけどね。うんうんうんどうん、プライベートリーリラックスのな質問ですけど、うんうん、桜井さんと LINE 交換しましたかあましたしましたしましたあ。そういえば メールはさだからあの同じねあのスタジオで働いてたわけですから、うんうん、スタジオというかその会社でね、うん、あのあの桜井さんは空だけど、うん、ある意味なんていうのずっとこっちに来てお仕事されたからた、ね、だからそのメールが通じちゃうんだよね、うん、あの社内では全部、うんうん、だからそれでずっとやり取りしてたからなんか連絡先知ってる気でいたんだけど、うん、あの LINE を交換はしてなかったからしました収録中に桜井さんから言ってましたもんねあそうそうそうそうそう<笑>まずはドライブの前に LINE を交換するところからって言ってたそうあの多分だから桜井さんそこら辺のとこ冷静でクレバーなんで<笑><笑>いや そ, あのそういうプライベートな話は LINE にしましょうよってことでしょああそうだね会社のメールでやることじゃないよなって<笑>、うん、そ, う そ, うそうだったんですね インなんかやりとるしあ俺あのー、誕生日プレゼントのラインで送れるの知ってる、うん、なんかあの人意外とスイーツ好きだからさそれでプレゼントとか送って言ったら「こんな機能があるんですね」って言ってた<笑><あー><笑><笑>そこ そ, そうなんだと思ってあじゃあ桜櫻井さんにそれをやってるやついないんだなみたいな<笑>好きなプロレスラーや格闘家は誰ですかはいえっ、ー、とー なるほどプロレスラーはね、うんまあ、プロレスラーは割と広いですよ俺はあの、まあ、みんなほどマニアではないけども、まあ、例えば格月流れで言うとケニー・オメガさんね あ, あの人ね、うん、あの大会とかに実際に来て。うん ううんってす何か俺とかってす、ね、俺のインタビューしたりとかそ、はい、うまあ大会自分もちょっとエキシビションに出たりとかもするし、はい、あとあの WWE だとあのちょっと前の名前だと「ゼイ・ビア・ウッズ」っていうのがいて今 キ,、はい、今キング・ウッズになってるかな、はいうん、彼もあの結構格闘ゲーム大会とか来るんですよ、うん、イベントコミュニティイベントに。うん 来てくれたりとかかするからやっぱ結構それで注目して結構好きだっていうのもあるし、うん、日本だとあの当たり前だけどやっぱ新日とかね、うん、の選手みんな好きだけど、うん、岡田和親選手とか、はいはいはい、岡田和親選手俺はお姫様抱っこしてもらったことあるから<笑>リングの上でお姫様抱っこだよ俺を<笑>びっくりするあ力強いって分かるあのパワー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 あ, れですね、あ, のあとあれだあのドラゴンゲートは何回か見に行ってたあれでして、うん、あそこのドラゴンゲートはね選手というかあのやってること自体が結構好きなんだけど、うん、いろんな年齢層とかに受けるようにやってて、うん、あそこのウルティモドラゴンされ、うんっていう俺あの人のすごい友達だっていう人のメキシコにある寿司屋に行ったことあるんだよ。 うんうん、それ、それん不思議な縁でメキシコに出張行ったときに何か、なぜか日本の板前さんが出る寿司屋からとって行ったらその話で盛り上がったんだけど、うん、ずっとプロレス話し て, て前回の質問人生相談に答えるスペシャルで喋、はい、っていて気持ちいい言葉を覚えているという話がありましたが、はい、他に何かありますかあそうだ、それね。<笑> それなな。んだったかな前回のやつはあのー、海外のドラマあああのー、あモニカ合算美麗っていうのはすぐ覚えたうんうんうんのに、うん、えっとねはいあの ね, ああのねいくつかあるけど、はい、えっとあのね あれあれだよ。どこさヘキサエン酸。<笑>それなんだっけ。科学の授業 で, 出てるでどこさヘキサヘンど こ, どこてな ど, どこさヘキど こ, どこキサエンさんとかね。あ っ, た あ, ったあった。気持ちいいっすよ。気持ちいいっていうかなんか<笑>えってなって。で俺最近衝撃受けて一発覚えたのがえっとゴム頭ポン太郎。<笑> <笑>海外の人わかんない<笑>ラバーヘッドラバーヘッドポンタロウ」なん、まあいわゆるなんだけどそのゴム頭ポンタロウって絵本があってすごい強烈でしょ、うん、ゴム頭ポンタロウだよ<笑>そ絵本なんだよ子供向けのゴムでできた頭を持つポンタロウがひたすらバウンドする話なんだけど。 あと、ナパキャットワンチャイっていうねあ昔あのボクサーですよタイのボクサーですよはいはいはい、はいうん、ストロー系だったよね当時はねあのー、け結構有名なチャンピオンですよ、うんうん、タイに行くと、うん、い た, いたうん。あのー、ワンチャイナパキャットワンチャイ<笑>気持ちいいねそれなんかすごいですよ、ね。もうあれも小学校の時に試合見て一発覚えてた<笑>ナパキャットワンチャイ<笑> ラク リ, ーマクリスティーだけ あ, あそうそう僕それで、うん、ラクリマクリスティとかさあのなんか、うん、海外の人知らないかもしれないですけど、うん、日本のビジュアルバンドですよね、うん、ビジュアルバンドブームの時のえちょっと待ってラクリーマクリスティってバンド名なのあ れ, れワインだと思ってますああ、うん、ワインでもあるんですよ、うん、いや俺ワインだと思ってたけど国内にラクリーマクリスティっていうバンドがいるんですよああのねルナーシーとか、うん、あの辺の時え ワインから取ったんじゃないのワインから取ったのかもしれません。ワインの方が先だよね先。ワインってイメージだったけど。ああ、僕はね、ビジュアル系バンドあそうだったんだ。俺<笑>今日言おうと思ってたの。ラクリマクリスティ。ラクリマクリスティね。<笑>気持ちいいすあれは気持ちいいよな。気持ちいいでもゴム頭ポンタロすごいですよゴム的ですね、うん。前回言ったのはパラジクロロベンゼンあ、パラジクロロベンゼンかいい。と、ポリプロピレンとかさ、いいね、気持ちいいよね。だから人名で言ったら、うん えっと、日本 の, その有名な俳優さんでユうス、ん、ケさんとまりアねあユースケさんとまりアねなんかあ覚えちゃうよね気持ちっかり覚えちゃ う, ちゃう俺ゴム頭もんたろうだけど、ね、<笑>それは絶対に覚えたけどね金銭相談の一つはい一つ僕は大学を卒業してから、うん、ずっと家に引きこもっているニートです、うん、社会復帰するにはどうすればよいですかの、えっと、の前にここ人は卒業してからってことはある意味社会、 社会人にゃなったことないわけだよな、うん。だからそれを社会復帰と言ってどうするんだろうと思うんだけど。うんうんうん、いや、これもさあ、わかんないじゃん。そう人によって違う。まあまあ、細かいことはわかんない。わかんないんだよな。だからただ少なくとも、えっと、雰囲気からするとよ、えっと、大学を卒業して以来、例えば20年引きこもりですってわけではなさそうじゃん。うん、でなんか、おそらく今、こういうことを書いてきて言うっていうことは、それなりに焦ってると想像すると、おそらく数年とか、 二、三年とかね。かねうんうん、あの、今年はまだ二十代なのかなと思って勝手に聞いてたんだけども、うん、まあ、それから仮に三十代でもいいんだけども。うん、も原田のバーにわざわざ帰ってくるってことは、今年はゲームとか遊んでる可能性あるよね、うん。で、ゲームってとてもいいんですよ、そこ。うん、青山学院とかと俺は今組んで、その、はいはい。なんかこう、社会問題解決とか、そのゲームとかも、うん、そういうの。 含めてなんかあの社会貢献とか社会問題解決できないかみたいなところの研究室みたいなのを立ち上げてて、うん、でそこでいろんな話をしていろんな教授とかいろんな大学の先生とかとも話をいろいろディスカッションしてきてるんだけどもあのちょっとやっぱり。 いいいろろんんなななものっってて見方したら面白いよねって話になって例えばさ「うちの子がゲームばかりやって家に引きこもってるんです、うん、どうすればやめさせれますか?」って結構聞かれるんですよ。うんうん、でだけどこれものの見方によってちょっと言い方全あの実は捉え方変わるの実際そういうケースがあるんだけど、えっとね、本人はゲームのせいで引きこもってるって親は思い込んでんだよね。でもね逆のケースが結構あって、うん、引きこもって で何にってってないかったんだけどゲームはするようになったとも捉えられるでそれはどういうことかっていうとゲームによってゲームって細かい成功体験の積み重ねが内包されてるでしょ。うんうん、これはいろんなねこのゲームこう見てる人ねゲームやるから、まあ別に格闘ゲームに限らずいろんなねあのゲームあのいやパズルゲームもそうだし。 フライトのものもシューターとかもそうだけど、あの必ずゲームってなんか課題があって、ロールプレイングゲームのもそうだけど。ここでそうクリアするっていうなんかトライアンドエラーとえっと成功体験、うん、えー、まあ、逆に失敗体験もあるんだけど、そういうものを繰り返すじゃないですか。ここで少しずつ前進していって、まあ最終的にはクリアしたりとか、まあ、もしくは 新しい内容に挑戦するとかっていう仕組みになってるじゃない、うん。これが結構その人生ではなかなか簡単には得にくい成功体験とかを割とある意味手軽に得れるのでセラピーになってる可能性も実は。否めないんですよ。これはあのそうだとは言いませんよ。ちょっと焦ってるからご質問してるわけでしょ。でもこの焦りをがあるのはまずいいことだと捉えるべき。うんうん 焦りがあるのか、ね、なんとかしなきゃなって多少思ってるんだろうこれはもうすごいそれだけで俺は希望の光があると思うよ、うん、あの本当にもう無理な人って相談もできないと思う、うん、だからそうすると自分ができることから始めた方がいいそれは何かというとそうもない話だけどゲームでもいいと思う、うんうん、あのゲームやってやっぱりゲームクリアできるってことは どううい何でかっていうとゲームなんか好きなゲームを選ん で, でそれを中で課題解決をして成功体験細かいの繰り返しす。もしクリアするっていうことが一本通してできるんであれば十分やれるることいいっぱいあるんですよでそれはゲームやってる間引きこもってるのってそんなこと言ったら世の中で Netflix 見てる人とゲームやってる人引きこもりになっちゃうからランチしか行かないやつとかい る, いいるからね<笑>今のテレワークだって引きこもりじゃんなの。 会社員だって会社に行ってるだけで、会社だから引きこもってるだけじゃないかよ。だって朝早く出てさ、うん、電車っていう空間にいてさ、他人と一緒にいてさ、で会社に行ってまた他人に揉まれるんだけど、全部みんなインドアの中でさ、うん、ねえ、引きこもってるもんじゃん。そうですね。でだからそう考えると、うん、で今、引きこもりに不利な世の中では、俺はそんなないと思ってて、うん、特にこのテレワークが主体になってから、うん やれるこれ面白い例があって鉄拳プロジェクトもいろいろ運営とかさ鉄拳に限らず例えば他のプロジェクトでもな例えばあの沖縄からリモートでずっと仕事一緒にしてる人とかいいない、うん、あれ俺らから見たら引きこもりの人と仕事してるのと変わんないじゃん、うん、変な言い方するとそうですね 沖縄に引きこもってる人じゃん広い意味で言うとさ沖縄っていうかイメージがいいだけで、うん、海があってさオープンなイメージがあるけど、うん、俺らからしたらさ熱湯の向こうにしかいない人だよ、うんうん、でも仕事できてるわけじゃんだからそういう仕事っていっぱいあるってことなんだそうそうよだからあまり、うん、もはやなんかニートだと思わないでも 大丈夫よみたいななところだかからニートののは別の理由もあるかもしれない引きこもりだけが解決してもその仕事する気しないとかもあると思うけど 前,、うん、前も言ったけどやっぱりまず何がきっかけになるかわかんないん、ね、で自分の好きなことしかやるしかない、うん、おそらくゲームは嫌いじゃないんだろうからそこからでもなんかやるあのそんなんでいいと思うし、うん、あの最悪さそのじゃあ全員が全員本当に復帰って言ってるけどさみんなが言ってる基準ってじゃあどこなのよっていう、うん、なんか。 そこは孤立しないでほしいよね。なん で, でかというと全員が同じ水準で同じことをやんなきゃいけないっていうのは、うん、多分大学まで卒業してるってことはさだいぶちゃんとある意味教育を受けてるわけだから、うん、それは常識化してるんだろうけどその多っていい時期もあるんじゃないのそうです、ね、いろんな人を「どうすればいいですか?」って言ってるぐらいだから大丈夫ですよ。 ある程とはだからあの、うん、外に出たいのかっていうところもあるかだから今。 外に出てたくても 出, たく出れない時期もあったし、むしろ今みんな引きこもってるじゃん。うん、<笑>ってことはさ、あなたに時代がついてきてる。<笑>みんなが引きこもりになり始めて、家で、ね、それこそ俺の職場にもいっぱいいるけど、うん、結婚してなくて子供ももちろんいなくて、親からも離れて一人暮らししてる社員とかはさ、もう引きこもりですよって自分で言ってるぐらい、うん、うん、なんか日中ネット以外では誰でも喋らずに、 あのー、コンビニ下手したら一日もその日 行, 行かずに冷蔵庫にあるもので済ませましたみたいな、えー、僕自分の寝床で起きてパソコンの前で座って寝るっていうのを こ, この1週間だって引きこもりですよみたいな人いるわけじゃんででってことはでもそれでできる仕事っていっぱいあるってことだよねいや本当そうですよだ、うん、から着替えもせずねそう<笑>で仕事してますからねみんなね他人のことはあんま気にしなくていいですよ 他 人, 他, 人他人なんてあなたのことなんて俺も含めてねそんな真剣に考えてくれてるわけないじゃん<音楽>そんなふうにどうのこうの言われる筋合いになるわけだから、うん、マイペースである程度やっていって何かゲームクリアしましたできましたっていうのがあったらぜひツイッターに報告しに来てください本当ですねそれが一歩だと思いますよ